そこにね、あのー、テレビのスクリーンショットを貼り付けてありますけれどもこれ今発言中の人が私小泉一馬です発言中ってこの紙の上で発言している人がね小泉一馬ですでこれはニュースワイドで扱われました SBC ですね扱われましたでどういうことかっていうと長野市議会の まちづくり対策特別委員会と権藤の地権者さん今権藤を再整備したいアリを作りたい持ってきたいっていうことで盛りに行ってらっしゃいますでそういう方々と意見交換をする場っていうのがねあったんですでその場でのワンショットですよねで権藤の方々が今何をおっしゃってるかっていうと権藤の今イトーヨーカ堂がある一角を だーんと広いさだちにしてそこに大型の店舗を持っていきたいということを言ってますまあ具体的に今アリオっていう伊東ーヨー系のお店ですよねそれを持っていきたいということを言っていますでついては財政支援を長野市お願いっていうことで陳情を持ってきましたでここにね今図面もありますけれども大型ショッピングセンターゾーンということで書いてありますでね これ小泉が聞いたとき、最初はなんでそんな手順になるんだって、まず最初そう思ったんですよね。っていうのは、その時は平成27年の11月でしたけれども、ン藤再生計画っていうのがね行政計画としてあるんですよ、それは今藤の方と一緒に作った計画なんですね、それがまさにプラン実施中なんだけれども、それにもかかわらず、それを売っちゃっておいて、いや、こっちの、このね、 大型ショッピングセンターをはじめとした図面でやってくれろってことを言ってきたわけですよこれじゃあ今まであなた方と一緒に作ったゴドウ再生計画ってのは一体何だったんですかで私はそう思いまして祖受け止めましたでこれあの皆様にちょっとね気 に, あの気にしておいていただきたいのはゴドウと長野市って体制がねなんか明確になってないんですよね ゴンドウのことは長野市のこと長野市のことはゴンドウのことみたいな風になってしまっていますこれお話聞いててもそうですこれどこの責任なんですかっていうとにすぐ答えに返ってこないといけなありますでそういう背景なんだなと思って以下のお話を聞いていただきたいんですがで次のページに行きますけどもゴンドウにあるよう事業費はおそらく数百億円規模になるでしょうということをポロッとね新聞に 語ってきた一コマがありましたこれ長野市の方はまだあの公式な数字っていうのは出してないんですけども数百億円規模だとでこの全額をもちろん長野市が負担するということにはなりません仮にやっとなってもねで長野市が見るところはあの例えば道路とかあるいは後退した部分のなんですか、ね、舗装っていうのかなそういったものとか公共的な部分について 長野市は負担するとだからそれにしても全体の事業費が数百億円でじゃあ長野市が負担するのってどのぐらいなんですか、ね、数十億円とかそんな規模になるかもしれませんでゴンドウにありをできたらいいねと思う方はいらっしゃると思います私もねゴンドウにありをできたらねそれは買い物に行くと思いますけれどもただそれは私たちの税金でねやらなくてもいいんじゃないかってことは思います ゴンドウならゴンドウアリオならアリオが自分で資本を投資してそこで商売していただければいいんじゃないですかって思いますでゴンドウのまちづくり対策特別委員会に健康観点先ほどあのテレビの一コマありましたよね。そこでどんなお話が出ていたのかってことを実際に皆様にお伝えしますとこれねあの文字テキストフェンスでは。 公開されてないんでこれ貴重な今のここに書いてある谷格好のセリフはゴンドのその時のね一番偉い方がおっしゃったセリフです一番偉いのかな、まあ、その一番ね発言していた先頭切って発言していた方ですけどこのまま何もしないでばどんどん売上ががというのは小泉を補足しました売上が落ちていきますので固定資産税都市計画税というのはだんだん減っていきます、当然。 でここで投資をして、簡単に言いますけども、も投資をして、やっぱり価値を上げていかないと、皆さんたちに税金を分配できないということです、でこれ、どういうことかっていうと、権藤のね、土地をきちんと道のも通って、きれいな、再整備した区画にしてね、そうやって、土地の価値を上げましょうということなんですよ、そうすると固定資産税も上がるでしょ、そうしたら長野市の財政だと。 言いますすよねっっててこことを言ってるんですこれ一理あるんですよね理屈としては確かそうなんだけれどもそこに住んでる方がね俺んところもうちょっと環境を良くしてくれよそれが長野市のためになるんだよって言ってしまったら身も蓋もないんじゃないかなって思って私は聞いてましただからこれちょっとねやり方がね下手なんですよ、ね、こういうことは第三者に語らせなければいけないと私は思います。でその次めくくっていただくと あのリノベーションと言っていますが、税収は上がりますか？上がっているという例を聞いてみたいと思います。これもあの税収っていう切り口からね。おっしゃっています。で、リノベーションっていうのはそこのね。注釈にもあります。けれども、今あの全国的にね。脚光を浴びている手法であの空いているお店とかね。空いているお家小民家とか古い店舗なんかをね。リノベーション回収改装して。 でそこで商売を営むっていうのをリノベーションっていうことがあります本当はリノベーションっていうのはあの改築とか改 修, 改修とか改装とかそういうの一般的な言葉だけどここで言ってるのはそういうお店だって思ってくださいでそういうお店が実はね長野市の中 心, 中心商店街って結構あるんですよなんかこの間聞いいたたっって言って言ました、ね 200X ってどうやって数えたのかよく分からないので今度聞いてみようと思いますけれどもそんなに多くのリノベーション物件が頑張って長野市の商業の下支えを進んでいるっていうねそういう現実はあるんだと思いますだけど今度の人に言わせるとリノベーションなんていうのは税収が上がってないんでしょうとどうやって調べたか分かりませんけどそんなことやって意味があるんですかそういうふうになってしまうんですね であの私ねこの話この一連の発言聞いて真剣に権藤将来大丈夫なのかなって思いましたっていうのはねこれ聞いてて言ってることは仮に正しいとしてもねなんかすっと耳に入ってこないですよねで権藤の商売やってる方のセリフなんですよ物をうまいこと言って あの買う気にさせるというすべに、長けた方がド藤の商店街で長年ね、長年、そこで商売を営んでらっしゃる、それはそういう裏打ちがあるんだろうなと思ってたけども、必ずしもそうでもないんだなと思ってことは、小泉はこれでね、なんとなく、そういう可能性もあるなってことを考えましたね、だってあの人にね、ものを納得させるっていう、そういう話術じゃないですよね。と思いますよ。 で、ゴンドウが過去に何をや っ, てかやってたかっていうことでその例をね、その次にあげますけれどもゴ権藤町勉強会御殿探検編っていうねこれ、あのー、ゴンドウの町づくり協議会っていうところがこれもだからゴンドウの、ね、自治組織の一つですでそこがね一生懸命イベントやって何とかお客さん呼ぼうと何とか どんどんの、ね、商業を活性化しようと一生懸命いろんなことやってますあのイベントもやったりしましたでもイベントやったんだけれどもどんどんのお店の方々に言わせるとあんまり役に立ってないっていう言い方になっちゃうらしいんですよねっていうのはどんどんのお店お年寄り高齢化が進んでいて自分一人でやっているそういうお店も結構あるらしいですそうすると イベントに人足出そうと思ったって人足出せない参加できないよなるほどねそうかもしれないじゃ あ, あの参加できるようなイベントを考えましょうってことで一生懸命今度のまちづくり協議会を考えてじゃあお客さんをねぐるぐるお店の方にこう引っ張ります引っ張りますって言っちゃいけませんねこう巡回させるそんなイベントをじゃ考えましょうとそしたらね一人でそこにいればいいじゃないですかっていうことで考えたのが このゴンドウ町勉強会とかねその次にある何、えー、だっけゴンド藤の町学長野町学っていうゴンドウぐるいっていうこういうイベントですでこれはあの参加者の皆さんを、まあ、そんなに大きくないグループですけれどもね、まあ、10人から20人規模でお店をじゃあ探検しましょうとかあるいは1000円でねじゃあ皆さん今日はゴンドウでお買い物してあとで店っこしましょうよそういう企画です で小泉はこういう企画いいなって思うんだけれどもこれもせっかくやったんだけどもあんまり評判がよろしくなかったようですでその次に、ね、あの円グラフがありまして何、えー、て書いてあるかというとイベントに参加しましたかっていうのをまず聞くと半分以上が、ね、参加してませんっていう返事ですよね が独自の反則しましたがしなかった75 4分の3ですよねだからイベントでお客さん連れてきてもねそれに対応するおもてなしっていうんですかそういうことをねやってらっしゃらないブドウということも、ね、特別やってらっしゃらないそういう方が結構な数でいるっていうことがね分かっちゃった。 いうことなんですこれ結構ねちょっと小泉も読んでて「ゴンドのまちづくり協議会」頑張ってんのに結果はちょっとついてきてないのかわいそうだなってそれは思いますねでその次にそのイベントの結果ということで平成25年のまとめがありますけれどもこれもゴンドのまちづくり協議会がまとめた資料 で, でゴンドのまちづくりセンターが主体となって個店へお客さんを入れるそういうふうにイベントを組み立てましょうと。 で店主とお客さんに交流してもらうそこからね人のつながり作って商売にあたってもらえばいいじゃないですかってことで期待する効果としては店主の気持ちに変化が起こって品ぞろえに変化が起こっていい循環が起こっていけばいいよねっていうことだったと思うんですが店主の気持ちに大きな変化は起こらなかったということなんですねでむしろ営業中に余計なことをしてほしくない参加してあげている そういう心持ちでゴンドウの方々っていうのは見ていたっていうことなんですね正直すぎる結果ですよねアンケートとしてもねあのアンケート書くにしてもねもうちょっと手心加えるんだと思うけど、まあ、仮に手心加えてこの結果なのかもしれませんねそうするともっと本音は厳しい市民レベルがあってね厳しい結果なのかもしれないであの先ほどねゴン ド, グドリとか ああいうイベントだって長野市の公金が入ってるんですよ補助金としてね入っているんだけれどもあのやってもらってもありがたくないなみたいな感じですよねでゴンドンにあるようで商店街に全県の聞き取り調査をした結果その左下を見ていただきたいんですが後継者がないっていう方はね55人ちょうど 55% いらっしゃるという結果です だから長野市の権藤商店街って将来的にはねその 55% が自然消滅しちゃうかもしれないんですねこのままだと、ね、そうなんですよでその次のページですけども権藤町づくり協議会が摘出した権藤の問題点というのを先ほどのまとめますと「新規顧客の開拓に無頓着じゃないですか」 でせっかくのお客さん連れてきたってそれに対して何か工夫しないっていう案件のことの結果でしたよねそれからリノベーションの件も思い起こしていただければ古いお店や古いお家ねそういったところを改装してそこで新たに商売を始めるという方は 新しい新規参入の方なんですよ権藤としてみれば新しい地ですよね貴重な戦力なんだけれどもそんなもん何なのって新規参入むしろ遠ざけたいみたいなことをおっしゃってましたよねじゃあこの先どうなっていってしまうんかとで導き出された処方箋が大型店でしょうっていうことなんですけれども これはね、率直に言って私にはちょっとねどうしてこういう結論になってしまったのかっていうのがうまく理解できないです。はうまく理解できないです。アリオが来ればねじゃあ後継者不足って解消するんだろうかあるいはアリオが来ればみんなが一生懸命ねお客様に向かってサービスするようになのかあるいはその逆にサービスしなくてもお客さんをたくさん来てくれるよってそういうことを狙っているのか。 どれもそんなにねうまい風には転がらないような気がするんですよね私としてはであのその右上にあるのは今度町づくり協議会がこれも作った資料ですけれどもで町並みの変更っていうのが必要だっていう結論になぜかなってしまうんですよねそれまでお店の商店主の 意気込みというか、ね、意識について調べたんだけどもなぜか街並みの変更っていうところにぶっ飛んでしまいますでこの辺の経緯もよくわからないです資料を見てもねでとにかくゴンドンにアリが来ればなんとかなるっていうそういうマインドになってしまっているっていうことだけはよく分かりましたよく分かりました<笑>っていうか分かったけれどもそれでじゃあどうなるのとかそれに付き合わされる市民はどうなるの っていうそこはね権藤の方々からは正直言って伝わってこなかったですねそれはちょっと残念だと思いますでその次のページで権藤にありを税金でありよということであの小泉が質問したんですがこういったことを前ま質問しましたが権藤にありを出店を見込む再開発事業に補助金をつぎ込むことの可否はどうなんですかということで佐藤市長にお尋ねしましたところえ自、ー、作のね お話はもっと答弁が長いんですが、ま、ずざっくり言うと実現可能な事業なのか権藤地区や中心市街地のみならず市全体にどのような効果や影響を及ぼすのか十分な検証をした上で幅広く市民の皆様のご意見をお聞きし補助金などによる事業支援については慎重に検討してまいりますということで。 であの慎重にっていうことでねこの時の加藤市長がおっしゃった言葉はまあ、偽りではないんだろうとは思うんですがただ長野市役所がやっていることはね旗で見ていてちょっと前のめりになっているなっていう気がいたしますでそこにあこれちょうどいいやあのこれゴンドウがすいません出ましたゴンドウが持ってきた あの陳情のついていた図面ですよねでこういうふうにしてくれろと本堂は持ってきたわけなんですけれどもでそれに合わせるような結論ありきの議論をしているように見えるのが小泉でございますこれですねで大型ショッピング大型商業ゾーンっていうのはそのままね ほとんどそのままの位置に今ド藤再生計画変えてやんって29年で4月に審議会の方が出してきましたド藤の言ったお話そのまま実現させようとしているって見てもそんなに間違った見方じゃないですよねでこれじゃあどうすればよかったかっていうとまず小泉が考えるにはド藤再生計画っていうものをじゃあ見直しましょうと。 で再生計画を見直したらじゃあこの辺に大型商業ゾーンが必要だよねで審議会でそういう結論になって、そういうのが分かります分からなくはない。だけどンド再生計画こういうふうに見直してくださいって持ってきてはいじゃあそういうふうに見直しましたそれが行政のやることなんだろうかなっていうのはちょっと思いますねでそういった手順の前後っていうんですかそういったものがあるんじゃないですかっていうことを ゴンドウの方にも言だから権藤のやってることを言ってることはイコール長野市の言ってることをやってることなんだよっていうマインドになってしまってるような気がしますだから手順が前後してるとかねそれ結論ありきじゃないですかって言ってもどうもね真面目にピンときてないみたいです だから、これはちょっと困ったなぁと小泉は思っていますああそうですねでじゃあ何がねじゃああり得るのかっていうことですよねじゃあありようじゃなければ何なんだっていうことですけれども小泉はね先ほど町づくり協議会が打ち出した「ンドグリーとかね「ボンド間違く」とかああやってお客さんがねぞろぞろ 連れ歩いてそれぞれぞの個々ののお店と触れ合うといういそのイベントはとってもいい発想だと実は思いますだからあれをね5年間やればいいんですよ何だってねそんなね一朝一夕で成果はついていくると思ったらそれは違うと思いますでいろいろね観光にしろ何にしろあの商店街のね運動にしろやっぱりね、3年年とか5年か5けて 一定の成果が見えてきたねってそういういいもんだと思いますよ、ね、でこのゴンバルとか駅前バルっていうの聞いたことありますよね要するにあのチケットねあの回数券みたいなのも買うんですよ期間限定のこれで1枚出すと1枚800円だったかなえー、っとそうですね4000円で5枚すずりこれ当日の価格だから前もって買うともっと安くなるんですねで800円出すとああよって言うんで中一品出してくれて飲み物もついてくる そんなイベントなんですけどこれはねあの最初は長野市の補助金が入ってました皆様の税金使ってたんですだけどそれ3か年だけであとは独力で頑張るっていうのは成立して続いてますよねでこういう取り組みソフト的な取り組みこそが今求められている取り組みだと思いますでゴンドがじゃ成功したっていうことこで駅前の方でも駅前バーっていうんで 後発でやってますよねで今はお互いが連携してやってるっていう図になってますで駅前の方があの今ゴンドよ言ね駅前の方があの飲食店なんか下がってるでしょうだからゴンドがやったことを真似して始めたっていうのはやっぱり成果を止めたっていうことなんですよねと僕は思いますだから、ね、そういうソフト的なことをきちんとやっていくってことだと思いますでねゴンドがね じゃあ 55% の人が何もやらなかったって言ったらそういう人たちはもう置いていけばいいんですよこれだって全部が全部の飲食店ねやってるわけじゃないんです自由参加ですやってる人だけついてきてくださいねってゴンのまちづくり協議会がもうちょっとね頑張ってくれてもよかったんじゃないかなと思いますあの大きなお店ができるっていうとねなんとなくワクワクするし長野市がやったアンケートでもね あの大ききななお店ってという肯定的な答え返ってきますよだけどそれにはじゃあ市民負担どのぐらいかかるんだっていうそういう情報はなしのアンケートですからねでどのぐらい情報が与えられて判断するかっていうことが大事ですよねでこれから人口減少になっていきますで本当に大きなお店をね税金投入してまでやんなきゃいけないのかどうかってことは今後慎重に判断していくべきだろうなっていうのが 小泉の考え方です。